はい、えっ、ー、と、大規模データベースサーチの憂鬱ということでお話をさせていただきたいと思います。新潟大の三浦です。えー、ほとんどの、あの、話は吉田さんのお話と被っているところがあるんですけれども、データベースが大きくなったところで、どういうことが起こるかという。憂鬱の部分をお話ししたいと思います。あれ。あれ。あ、きた。えっ、ー、と、まあ、お話の内容としては、ここの部分になります。 と大規模データベースを用いるというのは、まあ、ちょっと普通じゃないプロテオミクスを行うという話で、で大体そういうのは、その主に道ゲノム、ゲノム道のものに対して、まあ、タンパク質を同定しようという場合に起こりますで。単一種のプロテオミクスをやりたいと思った場合に、ゲノムがわからなかったら、まあ、推定した禁煙種の配列をたくさん集めてきて、そのまあ、解析を行う。 でまた、金、え、層、ー、とか複数種を含む場合というのは、あらかじめどんなあの種が混じっているかというのは分からないので、えーまあえー、メタプロトオミクスというんですけれども、そういった場合にもその大きなデータベースを、まあ、作ってしまうというところ、肥大化してしまうというところです。でえー、とプロトオミクスのデータベース検索というのは、その まあ、どういうデータベースを用意するのがいいかというところをよく言われていまして、す、え、べ、ー、ての答えを含む最小サイズのセットというのがまあ一番いいんですけれども、肥大化させてしまったデータベースというのはまあこれに反しているんですね。でそういったときに何が起こっていて、まあ、現状あの ど, ういうどういうふうに対処しているかというようなことをお話ししていきたいと思っています。でえー、と私はあのメタプロテオミクスでのデータベース検索にこう、まあ、どういうデータベースがい い, い, いか。 といったもものを研究をしてるんですけれども、まあ、検証するためにメタプロテオミクスの解析をまあ避けて通れないというところがあってで、まあ、いざ解析してみるといろんな憂鬱が吹き出してくるというところがありますのでその辺を共有させていただければと思っています。 その2004年にウィルメスとボンドという人たちがその特定の時点でのあまあ環境、微生物層のタンパク質、包帯全体の大規模な特性評価という大げな言い方でメタプロテオミクスという言葉を導入したんですけれども、まあ、要はサンプル中のタンパク質と生物種のカタログを得るということですで。2009年にはショットガンプロテオミクスでその 腸内細菌の研究というもパブメゾってそのメタプロテオミクスというワードで検索してやると、まあえー、最近になると、えー、年にまあ140本とかそ う, いうそういう数の論文が出版されているという状況です一方プロテオミクスの論文というのは年に7500本ぐらい出ているそうでそこから見ると、まあ、まだまだまだその小さい分野であるかもしれないですけれども、まあ、これからお話しするような多分憂鬱がある ななかなかか進みづらいというととうころももあるかもしれませんでと。腸内細菌のメタプロテオミクスなんですけれども、まあ、腸内細菌の組成とか甲状性が崩壊するディスバイオシスというものが起こるとさまざ、あ、まな疾患の原因になるということで、まあ、一生懸命やられている、まあ、分野ではあるんですけれども腸内細菌というのはその選手あって細胞の数でいうと、まあ、39兆もある。 というまあそそれくらいの金がいるということで人間の半分くらいはその腸腸内細菌でできているんじゃないかとよく言われていますで、えー、まあプロテオミクスとしてはタンパクを抽出してきて消化してまあ LCMSSMS でまあ同定していくという作業でそれほどあのプロテオミクスとは変わるところがないんですけれどもそのこのデータベースがまあ重要になってくるという。 まあ、わけですで菌種ですとかその分布量も全部見ても個人差もすごく大きくて、えー、大変なことになりますで大ざっぱに言って選手の菌が1000、まあ、個タンパク持っ て, てくると、まあ、100万タンパク質を同定しなきゃいけないということになってくるという、まあ、大ざっぱですけれどもそんな形ですでその大事だとえー 言っているそのメタプロトミクスに用いる配列データベースにはその4つのカテゴリーが、まあ、考えられていて、えー、1つはマッチドメタゲノムといってその解析するサンプルでメタゲノム解析をしてやってそ の, そのゲノム配列からアミノ酸配列を見出してデータベースにするというものでこれがうまくいけば、まあ、一番いいんですけれども、えー、メタゲノム の解析からゲノム配列をその高品位で取るということは結構コストの高い方法で、まあ、なかなかやれるグループは少ないというところです。でだからというところはあるんですけれどもアンマッチドメタゲノムというカテゴリーがあってその腸内細菌とか口腔細菌とか、まあ、同じカテゴリーの系で緯でメタゲノム解析を行ったデータを収集して作るデータベースというのがあります。 でこのデータベースについては、ちょっと次のスライドでもう少しお話をします。アンリストリクテッドリファランスというのは、そのまあ、言ってみればユニプロットとか NCBI の公共データベースを使うというものです。ただ、そのメタゲノムプロジェクトなんかで出てくるマグの8割から9割というのは、そのこういった一般のリポジトリに存在しない無名の種類に属していたりするので、同、ま、定、あ、率はそれほど高くない。 でリストリクテッドリファランスというのは、その解析するサンプルのメタゲノムをやるのは大変なので、16S なんかでその近相の情報を得て、まあ、そのデータを取ってきてデータベースするというようなものです。で、えーと、腸内細菌のハンマチドンメタゲノムデータベースというのは、やっぱりあの 古, くから古くからといっても、メタゲノムの歴史が20年くらいしかないので。 まあ、その後半に当たるんですかね、2010年頃からその発表され始めていて、その頃300万配列くらいのところから始まって、その順々に増えていって、この IGC という1000万配列のデータベースが割と広く使われているデータベースですね。で、最近はそのかき集めてかき集めて1億7000万配列というようなデータベースも出てきています。 一方、CGR というのは、その分糞便サンプルから培養された6000種類以上の細菌から取ってきたデータベースで、培養できたというところで、高品ーなドラストゲノムが得られているというようなものであったり、その特徴的なのは、日本人だけを集めたデータベースというものもあって、まあ、こういったものが、このメタプロテオミクス、腸内細菌のメタプロテオミクスに使われているというところです。 でそのサイズ感をちょっと見てみようと思うんですけれども、この白血病患者56名212サンプルのメタゲノムとメタプロトミックス解析を行ったという、えー、ところで、そのサイズを見てみたという研究がありました。でマッチドメタゲノムというのは、そのメタゲノムから取ってきた配列データベースで、ペプチドに消化すると4000万くらいあって、IGC は一方で8000万くらいあって、 まあ、数は倍ぐらいあるんですけれども、そのこのベン図を見ると、サンプルスペシフィックに対して IGC というのは、まあ、こういうサイズ感で、オーバーラップしているのが、まあ、2000万弱、半分くらいですね、半分くらい。で、まあ、一緒に水素公共データベースで水素プロットをも載せてあるんですけれども、まあ、これはほとんど重なっているところが少な い, ないという状態です。 でこれから、えー、と こ, のこの212件のサンプルから得られているスペクトルの数っていうのがまあ1500万くらいあって PSM として百140万程度あったらしいんですがそのアイデンティファイドあのユニークなペプタイドがいくつずつあったかっていうとその、まあ、共通で得られているのが17万くらいなので、まあ、ちょうどこれの10分の1くらいですねで、えーとまあ、サンプルスペシフィックの方が少し多くの。 まあペプチドがまあ同定できているというようなまあこんなサイズ感になっています。でと PSM 自体もその1500万スペクトルの中から140万なので同定率が10パーセントくらいそれほど高くないというところです。で、えー、大規模なデータベースを用いるとまあガント定格起こるってよく言われているんですけれどもまあ何が起こるか。 というところを少しお話ししお話たいいと思いますでこれ先ほど出てきたターゲットデコイでその FDR を制御しましょうという話なんですけれども、まあ、FDR は こ, ここの部分 の, そ の, こ, のこの T の下の割合になるんですけれどもそのこの時の理想的なデコイ配列っていうのをどうやって作っていくかっていうとそのアミノ酸分布ですとか そのタンパク質配列長の分布というのが、まあ、ターゲットと同じになるようにすると、で配列の数も同じになるんです、同定ペプチド数も同じになるようにしなきゃいけなくて、で共通に同定されるペプチドがないという、これ、あのまあ、空間として直行しててほしいということですね。なので、そのこういう条件からいくと、配列をひっくり返してリバースするとか、まあ、シャッフルするとか、そういったことで分布が変わらないようにするというのは、よく使われている方法になります。 でえーとまあ、データベースのサイズが大きくなっていくとターゲットの PSM というのはその、まあ、当然答えの数がかけられているのでどこかで出てくるんですけどでこういう PSM は、まあ、無茶苦茶に当たっていくので、まあ、直線的に伸びていくと。同定される数がターゲット PSM に対してもずれが生じているので先ほどの条件のこの4番というのがもうすでに崩れているんですけれども。 えー、それが何を起こすかっていうと、まあ、この分布が単純に同じだったとしてどんどん大きくなっていくと、まあ、重なりの部分でこの少し位置がどんどん上がっていってターゲット PSM の数が減るっていうようなことが起こります。で先ほどのその白血病の例でも FDR1% でマックスポントで普通の解析をするとほとんど PSM が出てこなくて後処理としてパーコレーターという、まあ後でお話しますけれどもそういったソフトを使ってやっています。 でえっと、お話し忘れました、その対策としては、そのいくつかのステップを経て、まあ、データベースを小さくしていくという方法と、その機械学習を使ったり、デコイフリー、デコイ使わない方法というものを、えーまあ、考えられていて、対応しているというところです。で2ステップ法というその、まあ、データベースを絞り込んでいく方法なんですけれども、1回目の検索ではターゲットだけを検索します。 でそのターゲット PSM が含まれているアミノ酸配列、あのタンパク質を取ってきて、2回目に普通の検索、ターゲットデコイ検索をする。で一見その、ちゃんとしているようには思うんですけれども、ちょっとこ こ, こ隠れちゃったな、えーと、ターゲットの分布は当然1回目で選んでいるので変わらなくて、そのデコイの空間だけそのギュッとこう縮めているという。だからその PSM が あの少し基地が下がってあの PSM が増えますよみたいなそういうことになってるんですけれども本当はそのここを取らなきゃいけないのにその実際はここしか検索してないというデういイ空間の過小評価が起こってるんではないかという、まあ、言っている人たちもいてその使う人と使わない人と二分されているような、まあ、方法です。で、えっと、実際にその航空粘膜組織についてのその メタプロトミクスをやったという仕事があってそのこの人たちはその、まあ、航空細菌のデータベースとそのユニプロトのヒューマンのプロトミクスデータベースを使うんですけれどヒューマンだけでやって、まあ、4800くらいのペプチドが取れていたというところが航空細菌 の, のデータベース配列を足すと、まあ、下がるわけですね。でその先ほどお話しした2ステップをやると、まあ 増えるんですけれどもそのデータベースを、まあ、先ほどのおの話から当たり前というか当たり前なんですけれどもデータベースを大きくするとこの PSM が減るというその流通のもとというのが、まあ、ここでも見て取れるんですが、まあ、2ステップで検索するとまあ回復するというような話にはなっています。で、その2ステップはその い, い, いい悪いが結構あのよく話されているんですけれども他の方法はないかというところで その機械学習ですとか、そ, ういうペ、まあそのペプタイあのデコイフリーのような方法ということも行われていて、例えばパーコレーターという方法では、あのー、最初1回目の検索で、FDR をもう考えずに、ターゲットの PSM 全部とデコイで当たったもの全部というものを読み込んできて、そ の, その他スコアとかエンパー a ーとか、まあ、こういった情報を全部混ぜこぜにして、ランキング SVM という方法で、その で SVM ってサポートベクターマシーンっていうんですけれどもそのものを2つに分類するという方法になってますで例えばパラメーター1とパラメーター2っていうと平面図に書けるんですけどこうやって2つのカテゴリーをこうきちっと分けるような方法 で, でこれにその、まあ、順位付けられたあるパラメーターで順位付けられたもののランキングも一緒に学習してその ラランキンンンキキググも推定してていいくというのがランキング SVM になっていますで実際には こ, この絵では1パラメーターで平面に描けるんですけれどもパーコレーターでは47くらいの、えーまあ、N 次元空間ですねその中でそのスパッと ど, どっかの面か線かで切って、えー、分類するという方向になっています。 でもう一つあの、ペプタイドプロフェットという方法で、これはあのデコイを使わないというアプローチなんですが、このターゲットの PSM を今、分布を赤で書いてあって、デコイの PSM を緑で分布が書かれているんですけど、こうしてみると、低スコアのところっていうのが、そのまあ、ほとんどかぶっているというふうに見えるんですね。なので、そのこの部分をそのターゲットの分布だけから推定してやったらいいんじゃないかというのが、 まあ、このの方方法の考え方ですで、えっと。データベース検索でのこのシークエストのスコアを、まあ、線形結合を取ってやって再スコアリングしてやるでその再スコアリングはフィッティングか、まあ、学習かやってるんですけれども線形結合係数を決める時にその正しく同定されてるものは正値。 ご同定されているものは不になるように、まあ、経験的に決められたスコアで、まあ、これを改めてこうううに分布し直すわけですね。であとは、えー、パラメトリックの場合はガウス分布とガマ分布かなんかにフィットしていてでノンパラメトリックだと、まあ、ここをこういう曲線にフィットしてやって PSM を出すということになっていますで。例えばそのコメットとパーコレーターで、まあ、この K、えーまあ、この最近の 系なんですけれども、BSM が1万5千くらいパーコレーターを使うと取れるというものに対して、えー、ペプタイドプロフェットで、まあ、あのパラメトリックでやると1万6千くらい取れるで、ノンパラメトリックでやると1万5千くらいでパーコレーターと同等になるで。一見するとパラメトリックの方が良さそうなんですけれども、この分布見るとずれてるので、まあ、な何かが起こっていてその、まあ、数が増えているということで、信頼性はちょっと低いなというふうには 思いますで、えー、とまあそうやって FDR についてはいろいろ頑張ってやっているところはあるんですけどそれ以外のまあ憂鬱というのもあってその本来同定されるべきペプチドがあればそいつはすんなり高スコアで同定、まあ、されるんですけれどゲノムミッチで禁煙の種とかをかき集めてきたりもともと何が入っているかわからない ものに対して、まあ、たくさんの配列を持ってきて、このメタポロテオミックスなんかをやった場合に、こいつがないというような場合、なんか別な代替スペクトルがそこそこのスコアで、まあ、当たっちゃうってい う, ようなことが、まあ、往々にして起こると、まあ、推察されるんですね。そそういった場合にそれがあれあと テストとかでその何かをやっているときはまあ確かめようがあって、そこで十分検証する必要があると思うんですけど、本当に未知のものを解析したときにはそういうのは確かめようがないので、そういったところもそのちょっと憂鬱の種だなというふうにはまあ感じています。タキソノミ推定というものも、メタプロテオミクスの場合は、タンパクと生物種と両方決めなきゃいけないんですけれども、これについてもその、まあ、生物 間で共有されているものにはその共通祖先を与えるという方法と、えー、先ほどのオッカムのカミソリではないんですけどタンパク質推定とまあ同様に考える方法とが、まあ、あります。で共通祖先を与えるものっていうのは、まあ、例えばその NCBI のタちそノミデータベースとユニプロットの配列っていうのを まあ イ, まあ、インシリコダイジェション、あのペプチドが欲しいのでダイジェションしておいて、結びつけたデータベースっていうのを作っておいてやると、まあ、あるペプチドで検索すると、当たるスピーシーっていうのがバーズが出てきて、その順番に見ていくと、まあ、こ, ここが共通組先だなというものが、まあ、すぐにわかるということになっていますで。これはユニーペプトとかそのメタラボとかっていう、まあ、解析ツールに実装されています。でえーと タンパク推定と同じようにしてそのパーシモニーを使って、まあ、やるというような方法もあってでその場合は特異的な、まあ、先ほど吉田さんのお話にもありましたけれども特異的なペプチドですとかその、まあ、最も多くアサインされた生物種みたいなものを、まあ、参考にして1個のペプチドは1つの種のプロテオンにしか結びつかないというようなそのこういったパターンだと5個全部ここにあるのでこの B が、まあ、推定されるだろうというような。 でここのパターンだと、まあ、最初に3本ここで来ていて最も数が多いので、まあ、この3本まず同定しておいてこいつが消えた時に次はこの2本だなということでこれを同定するでパターンさんも同じように特異的なものについてはもうそのまま算した後、まあ順番に2本二本というふうにして、まあ、種を推定していくというような、まあ、こういう方法もまあ用いられていて、まあ、ある程度タキソノミも 推定はできるんですけど、まあ、タンパク推定と同じように、まあ、推定であってその本当はどこにいるかっていうの ど, ど, のどの種が発現しているかっていうのは、まあ、正確にはわからないといったところです。で、こ、えっと、この話をまとめさせていただきますとそのメタプロテオミクスやミッチ種のプロテオムについて大規模なデータベースがいるんだけれどやみくもにデータベースを 大化させるというのは問題が多くて FDR とか偽ペプチドの問題が起こったりすると。で、単一種にはない立ち飲み推定というのもあって、タンパク推定と一緒にその物事を複雑にしているという面があります。で、こういうことについて、まあ、自分が進めている仕事の中から、まあ、簡単に解説していって、憂鬱を共有していただいたというところです。で、メタプロテオミクスでは、その効果的な アイレスデータベースの構築とか、議論点判定法っていう、この憂鬱に応えてくれるような、まあ、新技術みたいなものが不可欠だというふうに考えていて、えーまあ、これらの実現によって、信頼できるペプードがまあ数多く到底できるようになってくれば、そのメタプロテオミクスの信頼度っていう、まあ、ものも向上していくんじゃないかなというふうに思っています。えー、以上です。ごごありがとうございました。